えー、理研の大波ですそれでは、えー、このようなタイトルで、ね、発表させていただきます。 我々のデータベースはですね、バイオイメージング、その生命の画像データのデータベースということですので、バイオイメージングのところから少しご説明させていただきたいと思います。生命科学におけるバイオイメージング、イメージングの意義ですけれども、ここに書いているように、細胞内外の構造や生命分子の空間分布、そしてそれらの動態を詳細にありのままに捉えることができるという、まあ まあ、解析法ですでこれはその生命現象の背景にあるメカニズムを理解するために最も重要な研究手法の一つとして、まあ、もう一つの分子を注目するようなそのオミックスのアプローチと、まさにその両輪としてこれまで生命科学の分野で重要視されてきた解析手法であります。 で、このようなそのバイオイメージングのその研究手法なんですけれども、近年、すざましい勢いで発達が続いております。で、ここに書いているように、いくつかの、えっ、ー、と、顕微鏡が、まあ、新しい、まあ、顕微鏡が開発されてまして、えっ、ー、と、まあ、の数年の間でも2つのノーベル賞が取られているような状態になっております。で、これ見れば、 あのものがわかるということなので非常に強力で、えっと現在の研究においては、この最先端のイメージングの技術を使えるかどうかが研究の競争力を決定づけてしまうような状況になっています。ところが、えっとこういうその最先端のイメージング技術というのは、そのごく限られたまあハイスキルな え、技術者であるいはその市販品としてもとても高いものになってしまっていて、まあなかなかその、えっ、ー、と、多くの、まあ、えー、研究者がこれらのその最先端のイメージング機器、あるいはデータに触れることができないという状態になっていて、その研究の公平さというところに問題が出ております。まあそこで問題の解決策として今、えー、世界中で議論されているのが、その、えっ、ー、と、先端イメージング技術のオープンアクセス化と、それからデータのオープンアクセス化ということになっています。 で我々はそのこの問題に非常に前から気になっておりまして、それで SSBD データベースというプロジェクトを進めてきております。でこれは、えっと、まあ、左にあります、その再利用性の高いバイオイメージングのデータを、えー、豊富なメタデータを付与して共有する形のその高負荷のデータベースである SSBD データベースと、それから あらゆる論文で発表されたバイオメンディグレーターを共有するための公共リポジトリとしての SSBT リポジトリというこの2つのデータリソースを我々としては供給してきました。 でこれはも、えっともとは j s p の NBDC のプロジェクトが契機で始まっておりまして2013年にその生命動態システム科学の総合データベース統合データベースとしてこの SSBD が始まったんですけれども、まあ、当初はそのバイオイメージングデータと生命動態のデータを中心としたデータベースだったんですがその後コミュニティの皆さんからの要望に応える形で徐々にそのバイオイメージングのデータベースとしての機能を高めさらにはそのリポジトリ リポジトリのサービスも欲しいという、やっぱりコミュニティからの要望がありまして、リポジトリのサービスも2016年に開始しまして、2019年にはそれを正式に SSBT、高付加価値データベースである s s b d データベースとリポジトリとしての SSBT リポジトリに分離するという形で今、現在に至っております。 で、えっ、ー、と、このような形で SSBT ずっとやってきたんですけれども、まあ JST の、えーまあ、皆さんの、まあ、サポートと、それからコミュニティの皆さんのサポートのおかげで、まあ、か, かなり広く世界に認知されるデータベースになってきております。右にありますように、あのエントリー数とかデータの量も、まあ最近特に爆発的に増えておりますし、あと、いくつかの国際史から、えーとまあ、特集の記事を書かれるような状態になってきて、世界でもかなり有名な活動になってきております。 で、一方ですね、こういう活動は、まあ、我々だけがやってきたわけではなくて、世界的にも、やはり、その、先ほどの、えっと、まあ、研究あ、オープンアクセスの問題は問題にされておりまして、世界的なレベルでは、グローバルバイオイメージングという、まあ、世界アライアンスが組まれまして、え世界レベルで、この問題にタックするということを、えっと、ずっと、2015年、16年に結成されたんですけれども、議論してきました。 で、その中で特に、えっ、ー、と、イメージングのデータに関する部分に関しましては、イメージングデータ作業部会というのが、このグローバルバイオイメージングの中に設立されまして、私と、それから、えっ、ー、と、ま、生命科学の画像データのその、えっ、ー、と、まあ、 マネージングソフトウェアとして、もう世界のデファクトになっているオメロというシステムを開発した、ユニバーシティオ・オーグ・ダンディのジェイソン・スウェドロシーって非常に著名なサイエンティストなんですけれども、この二人が、えーとまあ、共同座長としてこの作業部会を引っ張って、まあ、このイメージングデータの世界的な共有に関する、まあ、ルール作りとか仕組みづくりをどうするかということを、まあ、全世界の研究者と議論を続けてきております。 でそのまあ1つのまあえと到達点として昨 年, 昨年にえとまあこのバイオイメージグデータのデータ形式の標準化とデータ共有リポジトリの整備に向けた提言というものをえとまあえとこれはネチャーメソッドのところに出させていただきました。 で、えっ、ー、と、ここの中にはいろんなことを書いてるんですが、まあ一つだけ、えー、と取り上げて話しますと、えっ、ー、と、この共有システムのデザインとして、このリポジトリとアレットバリューデータベース、高付価格データベースというこの2回構想の、えー、とデータベース構造を提案しております。 これは何かといいます と, その、えっと、データを共有するときの今やスかんだとなっておりますというか、原則になっておりますと、フェア原則というのがあるんですけれども、これ、見つけられる、アクセスできる、総合運用できる、再利用できるということが、まあ、重要ですということなんですが、これをやろうとすると、実は実際の現実とのジレンマがあると。つまり、えっとまあ、データを活用するためには、えっと、非常に良い形でリッチなメタデータがつけられていなきゃいけないんですけれども、それをつけるためには時間と、まあ、労力がかかると。 ところが、まあ、データはやっぱり作成された後、できるだけすぐに公開されてい、まあ、すぐに見られるようにしたいという。 という要望もあって、この2つは結構相反するものなんですね。そこで、ま, あ、まずそのどんなデータでもパブリッシュしたものは、まずリポジトリに、まあ、最低限のメタデータをくっつけて公開すると。でその中で、まあ、特に利活用性の高いものに関しては、この、えー、とよりリッチなメタデータをつけて、アレットバリューデータベースとして公開していきましょうという、こういう2階層の、えーまあ、データの、えー、と共有システムが、まあえーえー、提唱されて で、えっと、先ほど紹介しましたように、日本におきましては、もうすでに我々が、えっと、まあ、アデッドバリューデータベースとしての SSBT データベースと、リポジトリとしての SSBT リポジトリを整備して運用しております。それから、ヨーロッパにおきましては、えっと、アデッドバリューデータベースとしては、e m p i アと、それから IDR。 それから、リポジトリーとしては2019年に IO イメージアーカイブというのが設立されて、ヨーロッパにおいても整備されたということで、現在のその世界のランドスケープは、このような形で日本とヨーロッパにおいては、この2階層のシステムが機能して運用されているという状態で、これを全世界に広げていこうという活動を今、我々のワーキンググループを中心に行っております。 で、えっ、ー、と、メタデータがとても大事という話をしましたけれども、メタデータのその世界標準化という動きもやっておりまして、これも2019年に、えっ、ー、と、まあ、バイオイメージアーカイブ、EMBL で、えっ、ー、と、まあ、 こういうような形のワークショップが開かれて、それで日米欧で集まった研究者で、そのバイオイメージのイメージングデータのメタデータの標準化について議論しました。で、それらの議論の結果も昨年やはり同じ形で連日という形で NHI メソッドの方で提唱されておりまして、これも各年ごとにアップデートしながら、働いていこうというふうに今のところコミュニティで考えております。 で、我々が目指しているのは何かといいますと、まあ、やっぱ生命科学のデータのまあ共有システムとして、グローバルな共有システムとして、まあ、DNA、RNA の延基配列とか、の PDBJ のようなタンパク質の立体構造のような、まあ、日米欧のシステムがまあ動いております。で、バイオイメージングにおいてもそのようなシステムを確立して動かそうということで、今、我々、えっと、世界レベルで議論しております。 で、アメリカどうなってるんだってことですけど、アメリカもようやく動きが始まっておりまして、タイメージングノースアメリカという、えー、集団ができまして、えー、アメリカでも急ピッチっ今、まあ今、動きが始まっておりまして、日米を中心としたシステムが作れるんじゃないかと今、えー、考えております、まあ。このようなバックグラウンドの中でですね、今回我々は、えっ、ー、と、まあ、この課題を、えっ、ー、と、まあ、あの、 申請させていたただきまし一応4つのことを考えておりまして、1つはまず日本において、この SSBT のデータベースをさらに深めていくということで、まあ、コミュニティあるいは大きなプロジェクトと連携して、えっと、さらに皆さんに活動していただくと、それから先ほどから言っているように、世界中、特に日米欧のシステムをきちっと整備して、日米欧でデータが 参, 用参照できるようなシステムを確立すると。 でその上で、それらを活用するための、そのまあ、特にこれからはクラウド基盤で、えーとまあ、AI を使って解析するような話になってきますので、そういうことができるような情報基盤を設立すると、でその上で、えー、今度は、えーとまあ、サステナブルにしなきゃいけませんので、まあ、学林というか、えー、NIAI を中心に今、作っておりますオープンサイエンスの基盤にうまく乗せる形でサステナブルなシステムを作っていこうということを提案させていただいております。 これは我々のチームの現在のメンバーで、今回は2つ、いとかときょらがポスターを出しておりますし、何人かのメンバーが参加しておりますので、ポスターセッションで皆さんとお会いできればと思っております。最後になりましたけれども、やはりこのデータベースを、まああの え、広げていくためには皆さんの協力が非常に大事で、えっと、論文を発表するときにはぜひ SSBD デポジトリにデータを登録してください。それから特に利活用性の高いデータを獲得するときには SSBD データベースにぜひ声をかけてください。 そうすると、えっと、リッチなメタデータを作り、付けるというところ、交換に作業を、データを取得のところからサポートできると思いますので、ぜひ、こういう形で、まずはデータを作るところから、登録するところから共同作業させていただければと思っております。以上です。